フトトさんんです仕事がやっっと落ち着きのんびり保湿場5本、ガンスライフを送っていますいやあやっぱりガンストは楽しいですね。充填期間と運営が一っていこう。ガンスト人口が激減。撤去される店舗が続出する中、なんとホームのオアシス本店はガンスと経済。実はなぜか後半から店舗が増えている。田舎だからって癖を持ってしまいがちです。しかし、撤去された店舗にガンストが戻ってくるということも、 たまたまかもしれませんが修理して帰ってきたのではないかと思いたいことも起きていますねもしかしたらすぐではありませんがまたアップで再開してくれるのではないかと期待してしまいますねお話が長くなってしまいましたねでは久々の編集ですがいつも通りスオーツカサ君動画楽しんでください今回は標準型イノベーターです この時の私は前に出た方が足を引っ張らずに済むと思い最悪中 A にいても動ける標人型イノベーター選択していますつい最近使い出した標人型イノベーターはビームアサルトライフルがあるので中距離からも狙えるトランスマシンガンで最悪ミリ回収も可能といった可能性を秘めているエポンパックと思っています回復もいてくれるので気づけたら一応チェシアに入れつつ前に出ていこうと思います私は正義をなさなければならない あるべき世界の石踏みとなる自分的には相手の強化の一途で確定を試し つ, つダブルでゴリ押していくって感じですまり買いますが技術なので確定ないうちは味方に関わってもらいながら狙っていきたい所存ですこの試合は考えることがか打球を普及早めに相手の体重を減らすといった不確定な避難スポーツが行れたので上を取りというのを意識できていたと思います わックスイングスタッチにも外してまぐれあたりもなくダウンを取られるとか本当に申し訳な い, いやまあ私のイノベーターではよくあることなので皆さん知っておいてやってください当てれない時はとことん当てれないイノベーターということを当てるときはとことん当てますよごくまれですけどね ここで上にキャッチすればいいのに下に降りてしまっています。開幕行ったことも忘れちゃってますね。ここで1億め、攻めて回収できたであろう耐久のモスリカ、まだまだ意識が足りない証拠です。相手を1枚も回収できていないので、意地でも1枚回収したいところです。回復が回ってしまい、マスリカの回収は困難です。 しかし、強化だけでも回収し、もう1枚回収する場面がわさんありますね。ここで強化を回収、味方の皆さんのおかげで回りがいいリリ。パワー確定の深さ君なら回収できる。自分の中で一番満足体であろう、セーラーを確定時間ギリギリで回収に投稿。 このまま強化を狙い、反落させる勢いで狙い、ああー、一番大事なところで外しかやらないかーい。あかん、飽きません。続々 ASD アは外れ。よー。はあはぁ、なんとかさっきの椅子をャラにする削りができたと思いたい。よし、このまま回収して。過ぎて当たらんと風ナのハンマーかよー。 まあ、でも結果的に盾は割ったわけだし回復の邪魔はできているする前にちにっとでも覚醒を貯めておく評、ね、価は落とせなかったけど売り残しもありでしょここで味方が評価を回収いつもの相手評価を狙いたいですね ここで味方オルガさんやってくれました。強化でも良かったですが、ここはもう寝入れていいでしょう。クロスリンクして最後の押しに行きます。どれ当てても倒せる。出し切り作ってくれたオルガさんのためにも全英の私が決める。相手強化のエリスがなかなかに邪魔をする。だが私が、決める。この試合はかなり、というか、とても味方に迷惑をかけている。負担をかけている。 なんとしても俺が決めないといけないんだー。味方の皆さん決めれなかったらごめんなさーい。決めれなかったらスライディングドべた。決めるぞ。久々の近距離で見渡りいただいていや、本当に方の皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。終わるま深にりのでき形にお使い続けたいと思います。マッチングありがとうございました。